たんです今回からはこちらガンダム M2 を制作していきたいと思いますこの M2 という機体はグリプス戦役時に地球系企業のみで作られた初のフルムーバブルフレームが採用された第 1.5 世代モビルスーツになっています他にも細かな設定がありますがそれを言い出すと動画が終わってしまうのでそれは一般を委託として これからこの機体をどうディティールアップしていくかなんですが主の基本コンセプトがバットミそのままだがよく見るとハイディティールなのでそれも踏まえてみていただければと思いますそれでは始めていきたいと思います今回はつま先からやっていこうと思います今はどんなディティールを追加するか パーツを見ながら悩んででる感じですこの後軽くヤスリを当ててシャーペンでデザインしていきますデザインできたのがこちらになります。 デザインしたビフィールを追加するためにまずはやすり掛けをしていきます使っているのはキングダムヤスリの800番です。このときエッジを丸くさせないように注意してやすりがけをしています。 やすりがけが終わりました見てわかる通りひけがあるのでそちらを先に処理していきます使うのはこちらタミヤの光硬化パテです 手を塗り終わったので UV ライトで硬化させます硬化しましたので次はやすりで面を出していきます使うやすりはいろいろありますまずはこちらアイアンニューブレードの6ミリタイプこのやすりは シモラアレックさんの職人仇シリーズで値段はしますが、間違いなく一級品の金属ヤスリです。金属ヤスリの良し悪しは何よりその正確な平面であるかどうかによります。削り加減も重要ですが、まず平面が出ていないと話になりません。次にこちら。スジボリ堂さんの ペーパーダイヤモンドヤスリです。このヤスリは、私にはとても癖が強く、使い慣れるまでそれなりに時間がかかりましたが、ダイヤモンドヤスリゆえの利点である、どの方向でもヤスれるといった紙ヤスリの特徴と、削り加減が変動しないという金属ヤスリの特徴を併せ持っているので、とても重宝しています。 これでこの面の引け処理が終わった感じになりますこれを引けのあった箇所すべてにやっていきます左右どちらのパーツもこれで引け処理が終わりました 次にパーツが赤いので白鉛筆で白くしていきます。 暗い色のパーツは基本白くした後にシャーペンでデザインを描いていきます。 描き終わったのでメモリつきマスキングシールを大きめにカットして貼っていきます。 このシールを貼るときは100均のライトを使って位置合わせをしていきます。 反対側にも貼った後は4箇所以上頂点を決めてそこが同じ位置にあるかを入念にチェックしていきますなぜライトを使うかというとこれを見るとわかると思いますがパーツの境い目がくっきり見えるようになります漫画家さんの机なんかがいい例ですよね鉛筆の黒いラインがはっきり見えているのも 実は白鉛筆でで塗りつぶした効果なんです。そんな白くなってないじゃんって思った人もいるかと思いますが結構効果があるので描いたラインが見えないときは試してみるといいかもですね4箇所貼り終わったのがこちらです。 次にデザインした長線にインセクトピンで印をつけていきますこのインセクトピンはとても細いのでまっすぐ押せないとすぐに曲がってしまうので慎重にやっていきます をつけたら印がわからなくならないようにし肉を使って見やすくしておきます。 いかがだったでしょうか動画時間を10から15分にしたかったので、今回はこれで終わりになりますが、思ったほど進まなかったですね。ただ、今後どうなるかはわかりませんが、この感じなら週1から2投稿ができるかもしれません。できるだけ早く続きを提供できるように頑張りますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。